はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、おうちめん TV さんという YouTuber の方とコラボしてきた動画となっております。で、最初に皆さんにお伝えしたいのは、ほとんどこの動画食べておりません。<笑>大食い要素はね、ほぼゼロ。うん、ゼロでございます。というのも、やっぱりおうちめん TV さん自身ね、こうラーメンがもうめちゃめちゃ大好きで、僕もね、それなりにあの、ラーメン好きな方だと思うんですよ。やっぱね、二人揃うとね、もうずっと、 ラーメンの話をしすぎまして、コアな話ばっかり。皆さんがね、ポカーンとなるような話ばっかりしてたんで、だいぶ、 はしょってはしょってはしょって編集をした動画なんでね。できる限り皆さんもついてきやすいような内容にはまとめてはいるんですけれども、もしね、この二人の空気感についてこれなかったらすみません。<笑>せっかくのコラボということで、まあ、食べるのをメインではなくて、おうちめん TV さんってどんな人っていう部分をね、ピックアップしてメインにしてお話をしてまいりましたので、皆さんもぜひお楽しみください。はい。ということで、本編の方へどうぞ。 はい、おはようございます。お疲れ様でございます。<笑>本日はですね、まあ、いつもとちょっと違う雰囲気でございまして、まあもう、 見えてはいるんですけれども、今回はあの、<笑>コラボ動画でございます。よければあの、自己紹介の方です。自己紹介、はい、おうちめん TV と申します。ありがとうございます。オーチメン TV さんね、あの、同じ事務所なんですけれども、普段からあの、自家製麺とか、まあ、自家製でね、スープを炊いたりして、あの、自分で作るラーメンを動画にしてる YouTuber さんなんですけど、今回はね、ラーメンっていうか、つけ麺ですね、を、お作りいただきました。今回が、えっと、豚のちんたんのつけ麺でございます。とりあえずのちんたんですね。 とりあえずの量じゃないんですよね。<笑>とりあえず。<笑>これ一発だけじゃないってことですよね、今日。そうですね。二回あるんですけど。あの見えるかな、<笑>多分ね、茹で前でいうところの。八百ぐらいあるのかな、下手したら。五キロいけるって言ってたから。違う違う違う。違う違う<笑><笑> これ今回麺は、えっと、幅広のこのピロピロの麺そうですねこれが両方特肥流で特こっちが卵白が入ってて、はい、こっちが入ってないって感じですあなるほどなるほどそんな感じですねとりあえずじゃあまああの、はい、いろいろと今日はおうちめん TV さんのこともね知ってもらいたいのでお話しもしようと思うんですけど、はい、ひとまず食べてみていいですかじゃあこれあん、そうですね めっちゃうまい<笑>麺がめっちゃうまいっすねちょっとあの茹でるとき失敗してくっついちゃったからボロボロになっちゃってるんですけど本当はもうちょっとこうと離れてるようなちゃんとやりたかった<笑>さっきからそのスープも麺もそうなんですけどめっちゃこだわりがすごくて作った間にこれは違う だ, んだっつってずっとやってて<笑>でもやっぱりねラーメン作る人はこだわりすごいっすね普段結構動画の中でも、はい、作ってるラーメンジャンルを固定してないじゃないですかけどんなジャンルのラーメンとかつけ麺でも作られてますけど、えー、どこで勉強するんですかいやもうそれは勘ってるあれはどっちかというと研究チャンネルみたいな感じなんであで自分の研究成果を残してるチャンネルみたいなの<笑>とりあえずやってみるっていうチャンネル<笑>失敗することもあるし数こ、うんうん、家族なさないとなみたいなでもやっぱ、うんあの 動画内の中でも失敗したとかあるんですか。さつまいも入れたらめっちゃまずくなった。はいはい。<笑>魚介、なんだっけ、豚骨だった。はいはい。豚骨にさつまいも入れた。さつまいも入れたら。全然美味しくない。はい。<笑>全然美味しくない。<笑>結構有名な回なんですけど。失敗した回。ラーメンの入りは毒がっからなんですか。 店長も出てたんですけど、うん、毎日同じのを作ってるといいのかなって思っちゃって1個極めたいとかじゃないですよ ね,、うんうんうん、ねいろ色々やりたいな仕事だとそれはしょうがないんでじゃあもう趣味趣味からスタートしようって仕事から1回離れて趣味からさ<笑> 2回目行けますよこれ2回違う早いなこれ全然話せないなこれ<笑>ちなみにあのうちのマネージャーもいて一緒につけ麺を今食う空間 で, すでうちでは初登場ですね なぜか、他チャンネルで普通に顔出して釣りしていましたけど<笑>知ってる人は知ってる<笑>これトッピングのつぼニラつぼニラ自家製らしいんです<笑>やばっこれはやっぱり飲める これ多分普通に大盛り状ありますもんねそ確かに、どれ。こんな感じで食べるんですけど。多分普通の人はあの一枚ずつ食わないと、口いっぱいになりますよね。いいんじゃないですか。生地。生地です。生地。<笑>普通に疑問なんですけど、ラーメン好きの方ってめっちゃラーメン食うじゃないですか。そ、は、の、いはいはい、作ってる以外、今こう全然食い歩くんですか。行かないですよね。行かなきゃいけないですけど、実は行かない。行かないんですよ。あ行かない、なんだろう。週一回行けばいい方ですね。 あ、もういい感じですか休 み, ます休みますかいい感じじゃあ次、普通盛りいやもう、いやほんと、普通盛りでいいんですよ。普通盛りで。<笑><普通><笑>今日は普通盛りで。<笑> 2杯目ちょっと紹介しちゃっていいですかはいこれは魚介豚骨つけ麺ですね王道な感じで要は最初に取ったあのさっきのあっさりしたスープの柄を煮汁を2番出して、はいはいはい、スープみたいなのと新しい柄を追加して強火で炊いて作りましたていうかめっちゃ濃いですもんねやっぱ、まあ、濃いです濃いですあのだいぶ濃度が高いような煮詰めてプラスあのこの麺が麺はこれもうリスナー麺っていうリスナーの方と一緒に製作してますかみたいな感じで さっきもれ時間10分以うかょっとだいぶ極太な圧縁をちょっともうちょい圧縁すればもうちょっと短くできたかなって感じ誰もだから圧縁の話して分かってらないですって<笑>ラーメンチャンネル知らないから<笑>極太のね平の特製麺ってことでそうですね食べないと大丈夫ですかはいどうぞはい、はい、ほぼねフィットチーネみたいなことさフィットチーネ強っ 東京ののつけ麺屋さんん茹ででこれくらいいじゃないですかうん、まあ平なんで太さはないですけどイメージでいうとハイチュウみたいな表面はちゃんと溶け出して火が入ってるけど中はまた芯が残ってる感覚っていうんですかね普段ん小食の人なんですよすごい食ってるな今日と思って全然食わないですもんね<笑> なんかもう変態の話 し, かしてますねはい、ともから<笑>多分あの、今視聴者さん多分置き去りっすね<笑>今回のスープ炊くのにまあどっちも合わせてるんですけどどれぐらい時間かけてんのお合計十時間ぐらいですねはははははぐらいですね1時間かかってるっすか、これはははだ、<笑>まだやっぱでも作ったことない人って想像できないじゃないですか炊くのにどんぐらいかかるかとか、うん 多分今この10時間って会話聞いてたら皆さんまあまあ引いてると思います よ, あ<笑>すよ、ね、まあでも僕も家で炊く時基本的にげんこつでも圧力使わないようにはしてるんですけどえすご、ね、いやっぱ最低でも8時間以上かかるんでそうするとそうですね高熱費で挟んすよ、まあ、<笑><笑>本当に<笑>でもかといってそんなに炊いてると嫁に「夜ご飯作れないんだけど」って怒られるからな<笑>最近は圧力鍋使ってました ということでね、二、はい、人ともラーメン的には変態な人ってことが<笑>、えー、今日の動画でとても分かったと思いますんで<笑>、はい、先ほども最初に説明した通り、自家製でラーメンを作ってるチャンネルでもうめちゃめちゃ面白いんで、はい、ぜひねあの、皆さんのお時間ある方は、はいあの、概要欄の方に YouTube のチャンネルの方を貼っておきますので、見てみてください。ということで、改めて今日はありがとうございました。<笑>ありがとうございました。はい。最、は、初、い、ごちでした。ありがとうございます。ごちそうさまでした。